はいじゃあ今日はね、うん、なんかすげえ変わったものをね変わったもの、うん、スペシャルなものを捕まえたよっていう話ね、はい、そうですねなんか暗い暗い俺自分で捕まえたんじゃないんだけどある人がねほうあのー 手袋だけで、あのゴム手袋だけで捕まえたそうなゴム手袋が必要なのね最初は地むぐりかなと思ったんだけど山越しでもね、よく見たら、はいはい、ネットで調べてみたら、この模様がどっかで見た模様マムシですねマムシ、あこれがこれがジャパニーズ毒グヘビーひー、ヤバいやつやばいっ、ね、世界に勘たるドグヘビですよで、ちっちゃくて可愛いでしょか確かに可愛いです ね, だけどねこいつね、餌を あの常に求めていてほうほう今ほらこれちょっと首見ててくれ首首、はい、こうやって動かしそう首がほらジャイロみたいに動いてます ね, 動いてますねなんか今そっちのカメラを狙ってほらほら一方向今下ベロペラペラってほら、はいはい、おお。ね。すげえ。だからなんかね詳しい人に言わせると、はいはいはい、なんかこう熱源に向かって向いててそれが獲物、はい、例えばほらネズミとかさ、はい、なんかこう体温のあるやつあ か石灰槽を感知するらしくてそれでそいつを攻撃してまぎさして食べるみたいだからこういうスタイルこう首がほらジャイロみたいに浮くじゃんめっちゃ動いてますね獲物捕まえてそこに襲いかかるから下手にこうやってあの指とか入れると噛まれるなるほど。いや実はね餌やろうと思ってなんかこの中入れてやろうかなと思ったら生きしたら駄目だよって指噛まれるよ そんな布だダメだから っ, つって言って、うん、ガムテープで固めて今行き、うんな息させるんだけど、うん、しばらく次の授業までねこう見せてやろうかと思ってさほら首が初めてこれ噂に聞くこの、うん、なんていうのこのジャイロそうっすね固定してずっとこっち見られてる感じです、ね、そうそうそう首だけこっち置いてる感じが結構今ね質問が低いから なんだけど、高くなると結構活発に、んなんか、あの。本当にこう、近くを通るだけで噛み付いたりするんだって。結構凶暴なんですね、うん。ちょっと脅かしてみる。はいはいはい。ほい。うん、ほい。ヒルヒルヒルってほら、下プロム。う、動てる怒ってる怒ってる。下動いおー。ひー。うん。なんか、形が。可愛 い, いんだけどね。ねうん、こっち乗り出してますし。怖いっすねー。 じゃあ、あの、しばらく、なんか餌やんなくてもしばらく何日かね、うん、生きてられるそうなのでほぉ、うん〜あとこれどうしようかなって<笑>、うん、自然に返すのがいいのか、うん、業者とかに渡すのがいいのかうい、じゃうはい、じゃ暗がりに戻しておとなしくさせてはい、さ、はあ、いはい、ありがとうございました、はい